真っ赤なその語源って、嘘をついたものを罰した場合に出てきた血が普通の人と同じで赤かったってところから来てるみたいですね。まあそうす。ということで今日も非正紹介やっていきたいと思います。プレイヤーランクがあと1000分でランクが10になるということで、本日はティマイオスと戦っていきたいと思います。ジャマイオス。俺と勝負。 それではよろしくお願いします。えっと、カウンデッキを使っていくんですけど、カウンデッキは最初にカウンを育てるところから始まるので、ないので全部引き直しました。控除の名のもとに、ということで、最初は雷を使うから、雷、オズでとりあえず、オズを一回出してから移動っていう風な立ち回りだから、こういう風にしていきたいと思います。はい。で、最初に、 装備させまして、カードを1枚引いて、いいの出る出ない出ないね。じゃあ、じゃあ一回オーツ出して、感電。その次に、えっ、ー、と、多分ね、もう一回攻撃してくるんよこれで。だから、カウンに一回入れ替えといて、そしたら次のターン、カウンで早速攻撃ができるので、そういう風な立ち回りで。 戦いますでもとりあえず貫通当てとけばなんとかなるっていうかまあそうだね貫通で倒すべきなのかってところでちょっと考えどころではあるんだけど2回攻撃したら多分あの大きい方に氷当てれて超電導を起こせるんじゃないかなだから2回攻撃するために これでやったら一回、これでは二回いけるよね。こいつは、消して、で、その次に、貫通ダメージで全体に当てようか。うわ、あんまよくなかったかな、これ。 移動しないオッケー。これで超電動で1111ダメージ入って結構全体的に半遍なくダメージ与えることができますと。えーと、次は、まあ、とりあえず貫通ダメージで結構当てるつもりだから、あと一回引き直したかったな。じゃあ、溶かして、 えー、っと、溶かして、いや、いや、ワンチャンこっちも行くのありだな。なら、元素爆発で。ゾーンエアも来ないから、この後に貫通ダメージで倒しちゃって終わりかな。オッケー。溶かして、溶かして、溶かして、溶かす。 で、また溶かすと。で、貫通ダメージで終わりです。じゃマいよす、スバイバイ。え誰が一番面白いだってユースパミコチャンネル登録し か, 録しか勝たん